皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月1日、ミネアが持っている水晶玉はこんな感じです。これをよく覚えておいてください。そして、占い次女ピクシスさんが持っている水晶玉はこんな感じです。どうでしょうかやはり同じものとみて間違いないでしょうかだからどうしたって話ですが、他にも水晶玉を持っている人がいたような気がしますが、思い出せるまで放置します。 魔法使いでパニガルムに行くと原生奇跡を壊すのに毎回苦労させられますがメドローアのおかげでだいぶ楽になりました運が良ければメドローア一発で壊せますが今回はダメでしたメドローアに霊脈魔法陣の効果が乗るのかどうかまでは調べてないので詳しい人がいましたらお願いしますそして今回に限らずパニガルムで使えるテクニックがこのエペチ高速移動です 大昔、戦士やパラディンたちがコインボスでやっていたツッコミよけと同じ意味合いですね。使えるとちょっとだけどやれるので、ぜひマスターしましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。